沖飯です。

今日はメディアがボキャブラリーにどんな役割を与えるのかについて少しお話 し, します。ボキャブラリーというのは語彙ですよね。私たちはメディアを使っていろいろなそのボキャブラリー、ー語彙を獲得をします。その獲得した語彙というのが人々の思考のパターンというものを随分と決めていくというところがあるわけですね。例えば2012年前後というのがメディア上で生活保護ワッシングが行われていた時期でした。その時期、生活保護というキーワードを提供すると真っ先にパッとこう連想して

しががちなのが不正受給というキーワードに多くの人たちがなっていたと思うんですねこのように特定のキーワードを与えてそのキーワードからどんな言葉をすぐさま連想しがちなのかこういった言葉と言葉の結びつきのことを潜在的連合というふうに言います簡単に言うと特定の言葉とどんな言葉が近くにあるのかどんな言葉が遠くにあるのかその距離感というのは日常の中でどんなメディアに接するのかどんな人と話すのかどんなニュースに触れるのかによっても大きく変わっていくと

ということになるんですね当然ながら貧困支援の現場で活動しているような方々にとっては生活保護というふうに聞くと今度は人権とかそれから支給漏れとかあるいは水際作戦というような仕方でもらえない人たちの権利の話が真っ先に連想されるということが行われます。

しかし、生活保護バッシングをメディアが繰り返していると、生活保護といえば不正に受給している人たちがいる、あるいは多くの人たちにとって困難なシステムで、そんなシステムなんだ、ああいったような生活保護を受給している人たちはけしからんのだというネガティブなステレオタイプが再生産されることになるんですね。で、この結びつきというものが実際に人々の思考回路を規定する。

生活用語とか特定のキーワードを聞いたときに、真っ先にどのキーワードが連想されがちなのかによって、政策的態度とか物事に対する判断が揺らぐということになるわけです。例えば外国人というふうに聞いたときに、えー、例えば、

英語、かっこいいみたいなもの連想しがちなのか、それとも犯罪、不法入国みたいなもの連想しがちなのか、どのような潜在的連合が行われがちなのか、ということによって、人々の議論のあり方が変わるんですね。で、この語彙の潜在的連合、ボキャブラリーがどのように結びつきがちなのか、というようなことは、随分とメディアの影響がある。メディアが特定のテーマで報道を繰り返すと、その潜在的連合の位置関係が変わっていくわけですね。近づいたり、遠くなったり、ということになるわけです。

少し前であれば、外国人の技能実習生の問題というのは、自己責任という言葉で語られていたかもしれない。でも最近この技能実習制度の問題点が語られることによって、人道的ではないとか、国外からも非難されているというような、別のキーワードがすぐさまパッと浮かびやすいような状況になってきたと思います。このように連想のされ方が変わることによって、人々の行動が変わる。そういったことを分かっているからこそ、いろんなスローガンを使ってニュースとか、それからいろんな大事な情報を伝えたりするわけですね。例えば

という言葉と、天んでというキーワードを結びつけることによって、真っ先に逃げろということを多くの人たちに伝える。あるいは、コロナというキーワードに対して、3密とかソーシャルディスタンスとか、いろんなキーワードの連想を促すことによって、人々に対して、対処に対する協力を呼びかけるというようなことも行われてきたわけですよね。どのような言葉と、どのような言葉を近づけて、どのような言葉を遠ざけるのか、こうしたような場面において、メディアはとても重要な役割を果たします。皆さんも、いろんなメディアを摂取する中で、このメディアは、

この言葉とこの言葉を連合させがちだなということをより注意して見てみるといいと思います。ネット上などでも、例えば Google などで特定のキーワードを入れて半角スペースを開けると、特定の他のキーワードがサジェッションされるようなことがありますよね。例えば、おぎうえちきだったら、評価とか、あるいは、反日なんていう言葉が出てくるような媒体もあります。この反日とか特定のネガティブワードのようなものが自動連想されやすい。

というような状況をメディアが作ったりあるいは人々のコミュニケーションの中で行われがちになると結局その人の言ってる内容ではなくて態度とか自分と近いかどうかとかあるいは国家に貢献するかどうかというような尺度の物事を考えることが正しいのだというような態度を育てるということにもなるわけですよねそのような結びつきのあり方によっていろんな議論がより良い方向に行くのかそれとも誰かを叩く方向に行くのか変わってくるというところがあります